花に裸のこと書きハという名前に変わりました、えー、では一人ずつ自己紹介をさせていただきます沢ですゆみですチズです伊藤ですマヤでございます こテーマは、東海雨酒、桃の花に雨に酒と書きます。桃の花咲く丘に雨が降り、その景色を遠くから見ると、まるで火を発して見えるという語源から、芳醇な桃のお酒を組み交わしながら、儚く美しい音楽と共に表現します。この状況の中ではございますが、皆様に、元気と勇気と、そして幸せを感じていただけますよう、 心を込めて踊らせていただきますどうぞご覧ください 高橋徹子さんありがとう。